皆さんこんにちは今回は普段の動画とは違い対面式の剪定講座の様子をご覧いただきたいと思います先日庭付きの1戸建てに入居されたお客様からご連絡があり庭木を自分で管理したいので剪定の仕方を教えてほしいというご依頼がありました と思いますあはい。 高、ね、さ入ったやつは調べて、はい、であの今名前つけてあるんですけど、うん、ちょっとわからないやつもあって、はい、はい、はい。あこれ先分けなんですか？これはえっと原平なんですね。あ の,、はい、あのし赤白。はい。あ, あ, あちょっと病気出てるね。あ本当ですか？そこね。しわしわって。ああ、うん。はい。あとこれはあれか香港エンシス？ ね、そうですね。上緑の山防止ですね。はい。はい、でムクゲ。アブラムシがやっぱり出るね。うん、はい。うん。ああ。でどうえっ、ー、とどうしたいっていうなんかこう例えば木の大きさを今回うんどのぐらいにしたいとか。えー、ととどういう風にしたい。い手手入れしやすい大きさ。うん。形でも。はい。 ですけどはいそうですね枝先切るにはちょっとまあ8尺あればねあれ8尺なんですけど、はい、えっ、ー、と2ー4 0ですね、はいはいはい、あってこっちは6尺で、はい、ちょっとこれだとあのうん、ねとうん、届かないっていうかまあ危ないかな8尺あればでもできそうですね今のとこはね。うんあの おいもともと置いてあった脚立がものすごく大きいす、うん、ああそうですかああそうですかどこにあるんですかあこ れ, これ1 2 3十1尺そうですねこれじゃあちょっと大きいですね四つ足ってちょっと危ないね四つ足の脚立はあの、うん 庭で使う時期より切り方なんでえー、っとまあこ れ, これはいつでゆっかはね いつでもあのむしれば、はい、大丈夫ですね。はい。植木場に入ってて、で多分猫がそうですね。動かせないんですよ、ね。ああ、あ鬱陶しい感じ？そ う, ですうん。そしたらもうこのこのベロンっていうのが嫌だったら、はい、あのこっちをこれ落としちゃうとかね。これだけ残してこれとこれ？ 残してもううこれを元でで切っちゃうかですねそうですねこれがそうするとこのうっとうしいのがちょっとなくなるの で, でこれも高すぎて嫌だとしても今は蒸しれば多分割とさっぱりするんであのでその間にこっちの方が伸びてくるからねこれはこの辺になってきたらもうこっちいいやっていうことになればそっちも切っちゃって最終的にはだからこれと。 これこの辺を生かして仕立てていく感じですかねはいボケはえっ、ー、とまあ今新芽がわっと伸びてるから一回切っときたいですよねこれはま あ, あの今年伸びた新芽をまあ切るんですけどあのこれねこれが今年伸びたやつね ここからここねでこれが要するに2年目ってことですよね、はい、去年のだから来年咲くとしたらこの枝に咲くんですよでこっちには咲かないんで す, んです、ね、はい。だからじゃあいらないやって切る手もあるんですけど、はい、そうするとその次の年がここに咲くからうん。だから再来年咲かせたければ、はい、この今年の1年枝を2年枝に 来年になってもらわなきゃいけないから少し残して切る、はいうん、だそれじゃあもうどんどん大きくなっちゃうよっていうことであれば、まあ、ここはあの来年ここまで咲けばいいと、はい、でこの先はいいやっていうふうにしといてどっかでその1年枝を残しとけばいいんですよ、はい、こういうとことかねこれを途中にしとくとかこれは出てるからなくしちゃうとかそういう判断で、うん、あとはだから 古, あの古い枝の脇芽のところで切れば そこから今年ビヨってまた出ますから今の時期切れば切ったところからまた1年枝が出ますんででそれをまた途中で切っておけば再来年の2年枝になるってことですね、うんはいまあ、小さくする方法はあったで説明しますでこれはサダンカかなンカンツバキかなちょっと咲かなかったんですよああそうですか、はい、うんちょっとごちゃごちゃしてるけど ね, ね こういう類はあのとにかく飛び出たと こ, これはねここからここまで伸びたんですよね、はい、もう今年、はいうん、で こ, こういう途中で切るとね、はい、またそこから延長するだけなんですよ、えー、ちい だ,、えーはい、だからあの途中で切らないでこういう脇目を残してここで切ると、はいはい、そうすると小さくなるんで、うん、枝先はあんまり切らない方がいいです枝先を切るからこういうふうにこうベロンってこう しペロペロしてるでしょ こ, ううこういうのみんなここであ輪郭で切っちゃってるからこれ伸びちゃうね、うん、だからこれだったらもうこれを残してこっちを元で詰める、はい、これはあの花芽文化が8月ぐらいだからそれまでにやればいいんで梅もどっかえー、っとですねこれはねあんまり あのこまめに手を入れない方がいいような木なんですよね割とこうあのそんなに枝がこう暴れないでしょだからあのえ、まあ、このままだけどどうしてもこう木の先っていうか枝の先っていうかそこにはやっぱりあの栄養が強くいっちゃうのでねだからあの切り戻しとかなきゃダメなんですけど こ, うこの辺とか強いでしょでこれ弱いでしょこういうのを残して そういう方を切っちゃうとか、え、そういう詰め方です。これもこれと例えばこれを残してでここできるとかね。うん。こっちはあの上は強く伸びちゃうからこういうのね。はい、えー、っとこれはユ ズ, ユズ。あなんかミショっぽいユズだな。ミショって言ってこうた種から出たようなユズですね。あ、そうですか。えー、はい。身輪になったんですか？ なってない。なんないですよね。実、は、生、い、で実がなんの二十年ぐらいかかるからね。そうなんです。花、ええ、は一応咲いてますけど、ね。うん、そうなんですけどね。うん、次、あの売ってるやつだと次木なんで、ここのところはブクっとしてんですよ。はい。台木が、台のところから出てるから。はい、だ、こつるんとしたやつって、あの。実、は、生、い、の場合が、種からの場合が多いんで。はい、そういうのは、まあ、あの伸び方も、あの、と調子が強く出る。 これも、まあ、例えば弓うう枝みたいなね、はいうん、こういう内側にいってる枝とか強い枝を弱い枝に切り戻すっていう感じでいいんですけど結構切り残しがボコボコあるので、うん、こういうのはちょっと整理しないとあの見た目がゴツゴツしてて枝がね、はい、ちょっと汚い感じ上も、うん、上もちょっと混み合ってます ね, み合ってますねあるいは将来的に実を取ることを考えていくと、はい これ、あんまり大きくすぎない方が楽だと思います、うん、もうここで切っちゃうとかってことですかうん、ここじ極端なこれは、こないだは生き返せそうなんでこれとか、これはね、はい、だから、こっちを落としたらどうですか、はいえー、こっちを切っちゃうこうやって印しろくわけでしょ、ねえー、そうですね、後でねえー、っとここを切ってくださいとか来年切ってくださいとか言いますんでね 紫陽花ももう、は、葉鉢が出てきてるの。あ、葉鉢じゃないのか。あ, せいせい取あ、取ってますか。はい、そうですね、えー。うん。これもさっきと同じね、はい、えっと。飛び出たところをちょんと詰めないで。はい、詰めちゃうと、また枝分かれするか、長く伸びるか、どっちかなんで。も、はい、うん、もう、この辺の輪郭にしたかったら、もう、そこの輪郭に達してる、こういう。こういう面ありますよね。 こういうのを残してこっちの強い方を元で切るっていうことですね上の方ちょっとあの絡み枝がたくさんあるんであとで整理しましょうこれはもう徒長枝がとにかくツンツン出るんで徒長枝を途中で切らないこういうのこれ強く出たやつを途中で切っちゃってるからまた徒長枝徒長枝の繰り返しになっちゃうんですよこれもみんなそうですね 徒長の先を切ってるんですね<笑>、うん、だからこれもとにかく切り戻しで、はい、弱い枝に、うん、切り戻すんだけどこれ自体徒長枝だからね、はい、ここで、まあ、切る手もあるけど、はい、これをなくした方がいいのかもしれないのでちょっとこれもあと元の方で処理するのでね。はいはい、カルミアはもうとにかく うん、小さくしたい時はもう花が終わったタイミングで例えばもう こ, この辺の高さにしておきたいんだったらこれをなくすしかないんですよ、ね、これを途中で切ってもこの高さにしようと思ってここで切ってもあんまり意味ないし吹かないことも多いんですよ、うん、だそれだったらもうこれの元ここですよねこれを切っちゃうとい、ね、うぐらいのことをしないと小さくはできないで花咲かせたいんだったらもうほっとくしかないんですよ これシャクナゲも同じなんですよあのこういう花が終わったらもうここの付け根で切るとかここの脇芽があるでしょうここで切るとか<笑>、うん、あの花子の処理を早めにするってことですね。これなんか、はい、前の家主さんがおっしゃるには、はい、最初の1年だけ咲いてあと全然咲かないっていう。 うん、途中で切っちゃうのかもしれないね今ぐらいとかねこうやって出てくると邪魔なからババって切っちゃったりとかしちゃうのかもしれないですね、うん、こう今つるここから伸びてるでしょこれ伸びててここに脇にこう芽がありますよね葉っぱの脇にこれが花芽になるはずなんですけど伸びてる最中にこれ途中でどっかこ う, こういうとこ切られちゃうとここの花芽が。 こっちの先の葉っぱなくなっちゃうもんだから、はい、花芽にしようとしてたのをは芽にしちゃうんですよ。あそうなんです、うん。変わっちゃう。うん、だから、あの。蔓が伸びてる最中は。蔓を切らないっていうことが鉄則なんですね。はい。えー、で、もう邪魔でしょうがなかったら、あの、動画にもありますけど、蔓を巻く。しかないんですよ。うん、こういう。 これツルあるでしょでこっちこうビロンってなってたらもうとにかく巻くしかないまあつるこう見るとみんなね左巻きになってるでしょあそうです ね, ね こ, こうねこう巻きですよね左巻きねだからそれに従ってつるを巻くとうんさあこれは三つ葉ツツジかな違うかな多分三つ葉ツツジだと思うんですけどね、はい、ええー 落葉性のツツジですねこれもあんまり枝先ちょんちょんやらない方があの、うん、普通のツツジとかとは違うあの刈り込んで作るツツジじゃないので、はい、枝で作るツツジだからまあ軽い切り戻しとかですね。木蓮ももうこれ花芽ができるのがすごい早いんですよね。えー だからもうちょっと経つと花芽と葉芽がはっきり分かるのでねそれを見定めて切る方があの花芽残せるんですよ今みんな葉芽みたいに見えちゃうんでねうんちょっと区別しにくいかもしれないなうんもうちょっと待った方がいいかなっていうふうにこういう交差枝のを生かすのかねこっちがいらないんならこれやっていけるんですけど これを生かすんだと、これがもう邪魔して言ってますよね。で、擦れて傷になるしね。だから、あの株立ちはどうしても。交差 し, しやすいんですよね。うん。だから、それ見極めて、もうどっちかを早めに取る。で、桃は、桃はとにかくあんまり切らない方が木は傷まないんですけど。そうも言ってられないからね。うん。だから、これも桜と同じで、切る枝は早めに。 細いうちに切るってことですね、うん、例えばこれなんかもここからこういうふうに大きくなっていったら困るんだったらこの枝を生かしてこっち取っちゃうとか ね,、はい、ねこれもここまで落としとくとかなるべく中にある枝に戻しといて大きくならないんですけ、ね、こ う, い う, ふうになってきちゃうともう戻しようがないどうまあさっき言ったように途中で切ってもあんまりかっこよくはないから。 これ残すかっつっても、これも強いしってなってくるでしょう。あ、もしこれを切るんなら。太くなるより。はそうちの方がいいですよねこれを切ると。で、こういう切り残しすると、ダメになっちゃうんですよ。切り残ししないで。こ う, こういうとこも、ね。切り残しして。こっち枯れ枝になってますよね。うん。だ、これも。こういうこで落としとくとか。ここで落としとくとか。え<笑>、ね。 しなきゃ最低限これは落としとかないとこの枯れがずっと中へ入っていっちゃうんでね常緑山防止は今はちょっとおとなしくはしてるんですけどこれもすごく成長早い木なんでね、まあ、早め早めに切り戻しですねで花は結構たくさん咲く木なので あ, のあんまり花芽失うからって言って加減してるともう勢いに負けて。 手つけらななくなるんでちょっと強気でいいいった方がいい木かもしれないねえ、く毛はねまあこれはねちょっとブツッっと切られちゃってるんだけど今できることはやっぱりこういうなんか残った柔らかい枝に残して ご, ちゅごついのをねここでごちょごちょなんか切ってたってどっちみちごつごつになっていくんであのまあなんとか使えそうな枝に。 切り替えるしかないですねでもこれ強いからねなんならもう下からブツってやって、はい、そこから出てきたやつで作り直す手もあるんですよううです、ね、ええええもう割とあのなんかサルスベリと同じようにサルスベリもあの全部あの今年の間切っちゃってだ、はい、こぶにしていくやり方ありますよね、はい、あ, のああいうふにやっても咲く木なんですけど、うん、ただゴツゴツこぶになっていくと。 これに関してはもうとにかく汚いからね、やらないですけど。ただ、あの芽吹きは強いので、はい、で、今年伸びたやつに花は必ず、必ずっていうか、まあ咲くんですよ、はい。割と咲きやすいから、うん、あの割と簡単。こっちは遊びですね、遊び、うんうん。これもとにかく花が終わったら、すぐ、あの実にさせないで、すぐ切るっていうことですね。 こっちの右側のアベリアですけどアベリアはもう刈り込んでもいいぐらいの木なんですけど刈り込んでもすぐ徒長枝がどっかからピヨーって出てとにかくい つ, もいつでもツンツンツンツンしてるんですよ。だから手をかけられるんだったらもう徒長枝を付け根で切っといてで残ったやつを刈り込んどくっていうふうにすると細かい枝になっていくから。 割と暴れにくくはなりますよね、うん、これもよく見ると中でこんな交差枝だらけになってるんでしょう、はい、あのアベリアねあまあ そ, それを整理してまでやるかどうかまあ公園とかそういうとこだともうとにかく刈り込んで終わり の, 終わりの木ですね、はい、手はかけられますけど ね, ね、えー、でまあ桜は将来どうしといて うがいいいかなっていうことですよねとにかく早めにあの計画を立ててそう細いうちに決断するってことですよね。えー、オリーブはまあこれは割と成長早い木ですからね強い枝を弱い枝に切り替えていかないとでもこれとか 強, 強いからこっちを落としてこれと。はい これもちょっと強いですよね、うん、これとこれとかにしてこっちもなくすとか、うん、これとこれっていう枝にして他を落とすとかぐらい や, やるんですけどまだまだそのうん木としてはまだ小さいからまだそんなに早急にっていうのはただ計画は立ててたとにかくこう残す枝2つ考えておくといいんですねこれとこれとかをペアにして大き、はいからこれを切っちゃう、うん、そういう感じです。 こっちも極端に言えばこの枝があるからこっちいらないかなとかね後ろにいってるのいらないかなとかねこれ3つになってるでしょ、はい、123ってだから3つのものは2つにした方が当然すっきりはするんで選択できるんだったら特にこの枝ちょっと形もねもう自然だしあの途中に枝がないでしょ、うんうん、だからこういうのは抜くとそれですっきりするんですね、うん そういういう見方をする、先端はどうでもいいっていうか先端はもう木に任せてどっちに伸びていくかは木が決めると枝の根元というか根折とかを見てブレを取るそうですねはい割と付け根の方で処理していくユーカリユもこれ成長早いから早めの決断ですよね 短くしないとね。どんどんどんどん。そうそうですよ。そうですね。うん。ま、う、あ、ん、これは練習にはいいかもしれないたくさん選択肢があるからね。はい、ここで一段階切り戻すならこことか次はこことか次はこことかね、うん。いろいろできるんで、その様子見ながらあの詰めてってもいいですよね。であとはもう高さをどうするか決断して、多分この辺とかで。 切っとかないと管理しやすい木にはならないね。うん、で、これもやっぱり切り口がやっぱり。太ければ、ね、痛みも早いので。早めに決断ですね。はい。てあの、なんか結構玄関に近いところに植えてあるなと思ったんですけど、はい、根っこの方は。大丈夫ですか。根っこも走りますけど、いや、その。その前に多分大きくなりすぎて。うん、手付けられなくなって、抜根。 っていう、うん、可能性が高いかな。これはちょっと混み合ってますね。<笑> う, ねうん、これはやっぱりこう表面だけを買ってるから中枝の処理が全然されないまんまになっちゃって、はい、例えばこういうこの枝ね、この枝もこの辺みんな葉っぱになってるけど、もう遠ざかせばあそこでしょ。はいはい、ね、あれね、うん、これ、うん、だからこれはもうやっぱり。 越 境, 越境枝ですよね。越境してるんですよね。こっちへ。自分のテリトリーはやっぱり、こっちへ生えてきてる木だから、こういう枝になってくんないといけないわけだから、この方向はもう 出, 出だしからアウトなんですよね、うん。っていうのをこう、まず取って、これバリバリって取ると、ボコッて穴が開きますけど、っていうような枝だらけですね。これはかなり勉強になると思いますよ。ええ、こんな絡み合っちゃって、こんなですもん。ね。 これだって元はといえばもう立ち枝でしょこれ ね, うね。こういうまっすぐ立ってるじゃないですか。うん。これどこまで行ったってこうですよね。うん。ち ょ, ちょっと斜め上に行く方向の枝を残していかなきゃいけない。うん、そうそうそう。これがもうビューって行ってこ こ, こ, こになっちゃってるんだから、もうんうん、ね、こういう枝がたくさんですね。これはちょっとあの、だいぶ楽しめるんじゃないですか。で、共築塔もね、 これも猿すベりと、あの、む毛と同じようなもんで す, んです、ね。はい。これもあの、今年の枝の先に花は咲くので、新章は切らない方がいいんですけど、ただ、もうこんな風になったら、もうとにかく団子でしょ、うん、うん。だからもうこの辺とかはもうすぐ太くなりますから、幹を落としちゃった方がいいと思うね。これも多分団子になっちゃうから、もうこことか。 なくしちゃっていいと思いますはいです、ねうん、ここから出てくるやつをいじっててももう切りがないしもう変わりようがないからね、うん、こういう枝とかこういう枝を残しておいてそれで作っていくっていうか作り変えるって感じですねああこれはバラはもう一回整理しなきゃどうにもなんないんじゃないかなこれ<笑> ここれれははちょっとやかいだなこれは私でも引いちゃいますけどうんどうにもねうんもう こ, うこんなふうになってくるともう作 り, 直しあの作り直した方がいいぐらいになってくるのねだからこの元になってるやつからいいシュートが出てたらこれなんか使えると思うんですけどでももうそれだけを外すのももう難しくなってますよねうん そうねまあ私の木だとしたらもうここまで来ちゃったら一回冬場にもうブツブツと全部も う,、うん、もうバラの鉢植えみたいに思み、はい、切って切っちゃってでそこから出たシュートをいいやつ選んでもう一回かけ直す。はいえー 私バラ、うん、あの育てるの初めてなんで、はい、これを初めて見たのでわからないんですけど、ええ、もうごちゃごちゃで混み合ってもどうしてもないっていう感じなんですかいやこのぐらいになってもまだ強引に誘引を続けていく人はいますね、うんうん、まあもうとにかく折り重ねてもうやっていく人もいますよ、うんうんうんまあ、どっかで限界来ますけどね、うん これはさっきと同じだけど、今何ともやるようがないな。まあ、軽く、軽く切り戻しておくしかないな。だからベロベロして、ね、あの、うっとした結果あれば、うっとしければ、こういう、うん、ね。これだけでスッとしるこれもほっぺらんぱらんぱらんぱらんしてるけど、こういうふうに切り戻してやれば、あの、そこそこ落ち着くし、うん。っていう感じですね。 はい、こんな風にしていきますかね、はい、うんと陳情にはもう刈り込んでもいいんですけど、はい、あの飛び出たら脇枝にこっち残してこっちの強いやつね、はい、これで出ますよここで切ってもねどこで切っても出るんですよ出るんだけどうん出るんだけどまあ私はあんまりこういうの残るのは好きじゃないから、うん、あの 元 で, ねうん、元でこういうふうに切っちゃいますけどうんだけど鎮鳥剣はねあんまり自分の長い木じゃないので大体25年とかそのぐらいで枯れちゃう木なのでまああの刈り込んじゃう人もいますし、うん、刈り込んでもあの、まあ、どこで切っても芽は出れます。 ただこう蝶が残しといた方が花はつきやすいのであんまり刈り込みはおすすめしませんけどね、うん、さっきのカルミアとかと同じようにこう ち, ょちょっと輪郭より飛び出てたらもうその枝をなくしちゃうぐらいこれこれ出てるでしょ、はい、これを残すんならこれだけ切ればいいんでこここれだけ、はい、切ればいいですねこういううん、にこれも出てるなと思うならもうその下行くしかないし これが残るように、はい、あねこれここで切っちゃうしかないね、うん、元っていうともうここになっちゃうのねうん私だとこのぐら い, いや切っちゃうんですけどね、うん、このぐらい切っちゃってでそんでも全然違和感ないでしょ、はい、でこう飛び出た感じなくなったからいいんじゃないかなっていう感じこういうのもね切り戻すでどこどこかな、まあ、ここで切ってこれ残ればいいんじゃないですかね、うん ちょっと残したければ消極的にこれでもこれでも飛び出たとこはなくなったしっていう感じですねはいそういう感じですちょっとバラをどうするかはまあもう一回何かリセットしてもいいかなっていう気はでも一回一回これで今回はもう誘引して強引にまとめて飛び出たとこだけ、はい、切っといてあの やり直すのは来年でもいいんじゃないかなと思いますどっちみちあのバッツリ切ってこう引っ張ってやるんだったら冬の1、2月の方が作業は楽なんでこの後実際にお客様自身で木を剪定していただきますその模様は次のナンバー156の動画でご覧いただきたいと思いますご視聴ありがとうございました